みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。初心者のためのコード理論講座ということで、ギターを始めて間もない方に向けて、簡単なコードの理論っぽい話をしてみようかなと思います。アコギーー、エレキー問わずにギターを始めて、コードを覚え始めると、やっぱりこう。 コードの数の多さに圧倒されて、うわぁ、こんなに覚えなければいけないのか、どうしたらいいんだい、ボーイってなったりするときもあるかとは思うんですけれども、まあ、そんな方に向けてなんかこう、いいヒントになればなと思って、なんかそんな話をさせていただこうかなと思います。<笑>よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、初心者の方からよくいただく質問として、コードの数っていくつあるんですかというのがあるんですよ。コードの数っていくつあるんですか。 もうそれぞれのコードネームをバババッと並べて、一つ一つ数えていったときに全てでトータルあいくつになるでしょうということ。そのことを考えたことありますかね。一つ一つこう数えていったら、まあ、10とか20ではないことは確かだ100、200、1000とか1万とかになるんだろうか、ふむ、わからんとなったりするかと思うんですが、まあ、先に答えを言ってしまうと、コードネームの組み合わせというのはすごい自由度が高いものなので、やろうと思えば、 無限にコードネームを作ることができます。でも、まあ、かといってそんなネームを何万もそのコードがいろいろあって、それぞれす全て覚えているのかというと、全くそんなことはなくて、ごく一部です。まあ、仮にその全部のコードはこのぐらいだとします。まあ、無限と言っておきながら、丸書いたら有限じゃないかという話ですけれども、まあ、そういう細かいツッコミはなしとしまして。僕でも日常的に使っているコードといったら、たぶん。 日常的に使っているコードといっても 多, 分多めに見積もっても多分100個もないんじゃないかなという感じなんですよ。100個もないですね。それで、とりわけ初心者の方が覚えなければいけないコードとなると、もっと数は少なくなっていって、まあ、30とかそのくらい。いっても40とかそのくらい。そのくらい覚えてしまえば、まあ、日常的に困ることはまずないと思います。30、40。 です。でも、とはいっても、30、40のコードがたくさんあるのかと、それらを全て覚えなければいけないのかと、ちょっとそれはそれでまた劫になるかもしれないんですけれども、まだちょっとこの覚え方にコツがあるんですよ。30、40のコードをガガッと一気に覚えるようなコツが。でそのコツを1回掴んでしまえば、もう100とか200とか全然余裕で広げられますし、法則があるというだけの話なので、その法則について。 ちょっとお話をさせていただこうかなと思います。ちょっとこの動画の中で具体的にどれどれとどれどれとどれどれというコードが覚えられるよとは言わないんですけれども、コードの覚え方のコツというお話をさせていただきますので、参考にしてみてくださいませ。とりあえず最初に、えー、基本のコードですね。こういう普通のオープンコードに関しては、これはも申し訳ないですけれども、丸覚えをしてください。いろんな曲を 弾いてたりとか、いろんなコードブックを見たりとかすると、この辺のコードは、まあ、すぐに出てくるので、まあ、なんだかんだで最初に覚えることになるかと思います。申し訳ないんですが、この辺はもう頑張ってあの気合い入れて覚える範疇でございます。ちょっといろんな形が出てきて、なんじゃこらっなるかもしれないですけれども、えー、ここはもう頑張りどころでございます。7個ですからね、たった7個。たった7個のコードですよ。このぐらいは気合いで覚えていきましょう。で、それを覚えた後に。 どう応用して覚えていったらいいのかという話なんですが、関連性を持たせて覚えるということです。例えば、A コードということがございます。A コード。どんな感じで押さえるか皆さんご存知でしょうか。一応、確認画面、ダイアグラムを書いてみますと、こんな感じのコードでございます。2弦、3弦、4弦の2フレットをそれぞれまとめて押さえるようなコードです。 ちょっくら押さえてみるとこんな感じ。<音楽>できれば人差し指を使わずに、小指薬指、あ小指くす中指の3本で2、3、4弦を押さえて、6弦は弾かないので、5弦からバババンと鳴らしていくようなコードでございます。これが A。 それで、やったーバンザイ !A コード覚えられたぜそれで、いろんな曲にチャレンジしていくぜうーってこう、またいろんな曲を弾いていくうちに、A ホニャララというコードが出てくるじゃないですか。A マイナーとか、A セブンとか、A サスフォーとか、A アドナインとか。なんかいろんな名前が出てきますよね。そのときに、さあ、どうしたらいいかというと、A コードと関連性を持たせたまま覚えていくんです。例えば、ホニャララマイナー。 この場合だったら Am ということですね。小文字の M はマイナーと呼びますので Am、Am とかだったら Am と呼びます。ご存知の方はすでにわかるかもしれないんですけれども、A と Am ってすげえ似ているんですよ。答えとしてはここです。この二弦の音をププッと変えてあげると、マイナーという名前に変化します。ちょっとられ押さえてみますと、ああ、落ちた。 ちょっくら押さえてみますと、こんな感じのフォームですね。A コードはこれ。そして Am に関しては、二弦の音をペペッと下げてあげて Am にすると。まあ、音を聴き比べてもこう悲しい感じが出てくるのがわかるかと思うんですけれども、<笑>なるほどねと。 a マイナーは a メジャーとすごい似ている、なぜならば2弦の音をプルッと変えればマイナの名前がつくからだ。そんな感じで覚えていただきたいんですよ。A, マイナーと a, a コードと Am は別々のコードとして覚えるんじゃなくて、関連性を持たせたままを抑える、覚える。ちょっとずらせばマイナの名前がつく。そんな感じでございます。他にもちょっくらやってみますと、A7 とか、えー、押さえたことありますでしょうか。A7。A7 はここです。 3弦の音を開放にしてあげると、セブンスという名前が付きます。押さえ方としては、こんな感じ。3弦の音をプルッと外して開放にすると、セブンスという名前が付きます。でも、この指付けだとちょっと押さえにくいので、小指と薬指をこの交換をこうしてあげて、押さえると、やりやすいかなと。こんな感じのフォームになります。なるほどね。 Am も2弦をプルッとすればいいだけのコードだったけれども、A7 に関しても3弦をプルッとすればいいコードだろうね、みたいな感じで覚えていただきたいんです。それで、またこれがさらにいろんな曲をチャレンジしていく中で、Am7 というコードが出てきましたと。そんなときにこの覚え方がすごく役に立つんですよ。Am7 というのはちょっくらわかりにくいんですが、この要素とこの要素を ミックスしたものと考えることができます。どういうことか。ちょっとゆっくりやってみましょうか。これは A コードですよね。元の A コードです。で、マイナーという要素を持たせるためには、2弦の音を1フレットこっちに持ってこなければいけないというような法則がありました。それでもう一つ。この A7 に関しては、3弦の音をこっちに持ってくるという要素がありました。じゃあ、それぞれマイナーもセブンスも要素をガッと。 組み合わせたなら、さどんなフォームになるのか。ちょっとなぞなぞっぽいですけれども、分かりますでしょうか正解は、両方です。<笑>単純に両方をミックスするんです。マイナーの要素も付け足して、セブンスの要素も付け足して、そうすると、マイナーセブンスというコードネームに発展をするわけなんです。この関係性がすごく大事です。それぞれのコードネームを独立して、別々として覚えるんじゃなくて、 常にこの関係性を持たせて、ここをこうすればこの名前が付き、ここをこうすればこの名前が付くというふうな感じで覚えていきたいんです。同じような要素として、ホニゃララメジャーセブンス。コードの M の場合、大文字の M はメジャーと読むので、この場合だったら A メジャーセブンス。他にも、なんとか、アドナインとか。えー、他にも、ホニャララサスフォーとか、いろんな名前があるんですけれども、結局同じような感じです。 どこどこの音をちょっとずらしてなんとかって名前を付けたりとか、組み合わせがある場合だったら、これとこれをちゅっとやったりとかすると、この名前になるみたいな感じでコードデームというのは変わっていきます。これは今、A コードをフィーチャーしましたけれども、他のコードの場合も同じような感じです。ちょっと E コードを少しやってみましょうか。E コード。E。<笑> みなさん、押さえ方ご存知でしょうか ?E コード。3箇所押さえるところがありますね。こんな感じです。で、こっち側がこんな感じで。鳴らさない弦というのがないので、3箇所押さえたら全部の弦をバーンと鳴らしていくようなコードです。では、では。E コードは覚えられました。やったーで 他, の曲<笑>他の曲にチャレンジをしているときに、 マイナーという名前のコードが出てきました。<笑> e マイナー、知らないぞと。どんな感じで押さえればいいんだろうか。まあ、最初はコードブックをチェックしたりとかして、どんな感じで押さえるのかをまずチェックするんですが、なんとなく E マイナーの押さえ方を覚えたら、E コードと E マイナーは何が違うかというのを考えるわけです。そうすると、ここ。えー、と3弦の音をプロッと変える と, マイナーとの、マイナーという名前がつくということがわかるはずです。 えー、これが E。この音がこっち側に来ると e マイナー。こんな感じです。じゃあ、ささっとやってみますと e 7とかも同じです。e 7はここの音をこうすると 7th のと名前が付きます。それで、同じように、ホニャララマイナーセブンスという名前が出てきたら、マイナーとセブンスを組み合わせて、マイナーセブンスの組み合わせ。こんな感じになります。 なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。大体のコードに関して、こういう法則性みたいなのがありますので、いろんなコードネームが出てきたらちょっとまあ、ね、また覚えなきゃいけないのかよなんてなるかもしれないんですけれども、そこをなんとか関係性を持たせたまま覚えていただいて、いろんな曲を頑張って練習していただくと、いろんなコードが覚えやすく、そして忘れにくくなるかなと思います。そんな感じです。 どうでしたでしょうかちょ参考になりましたでしょうか、えー、こんな感じで関係性を持ったまま、関係性、関連性を意識してコードでも覚えてみてくださいませ。それでは次の動画でもうちょっとこの入り組んだコードの話もしてみようかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それではちょっくら や, ややこしいところもあったかもしれませんが、えー、頑張って習得をしてみてくださいませ。それでは違う動画でお会いいたしましょう。さよなら<笑>